仮想空間のの中で仕事をするるようになるのはいつか今後 VR がいつごろ普及するのかを考えた時スマートフォンの普及と同じような流れで広がっていくのではないかと考えられます日本におけるスマートフォンの普及率は2015年に 50%2021 年には 90% を超えたと言われていますメタ社は来年新しい VR デバイスであるプロジェクトカンブリアを発売する予定です これが iPhone4 の頃あたりだと仮定すると2022年から数えて5年後の2027年頃には 50% を超え2033年には 90% を超える普及率になると予想されますおそらく早くから社内に VR を導入する会社で2024年くらいにはオフィスビルを捨てて本格的に VR を導入し始めるのではないでしょうか今回は以上です次回もお楽しみに